分子を分母で割った商を通したんですが、えっ、ー、と無理数の連分数近似の場合にはこれはそのアルファイのえと整数部分と と, というふうに取ることにします。でこの記号はですね、えっ、ー、とあのフロア関数で、えっ、ー、とこれまでも何回か出てきていますので、っとまあかあの忘れた人は確認していただきたいのですが、ま あ, あのこれはあのアルファイをま超えないですね最大のあの整数を取ったものです。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 でえっと、最初のステップでは、えっと、今あの吹き出しが出ましたようにまずルート3をその整数部分と小数部分に分離します。でルート3は皆さんご承知の通り、まあ、整数部分は1ですので整数部分は1とそれからえと小数部分はその、まあ、厳密に書こうと思うとルート3マイナス1と書くしかないですから、まあ、このような形で表記します。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 あの分数の形で表しましたところのこの分母ですねえっと今赤丸で囲った分母をあの有理化します。以後はこのルート 3-1 分の1 の, あの計算を行うわけですけれどもこの2行目の式にありますようにとあの分母をあの有理化しましてこれをえっと2分のルート3プラス1という形で表します。 でえー、と今のステップで計算しましたあの2分のルート3プラス1は、えー、とあのこれはあの1より大きい数ですので今度はそのこの数をですねその整数部分とあの小数部分にえと分離します。でえー、とまあ2分のルート3プラス1ですので、えー、とこれあの整数部分を調べればこれは1ということになりましてそれからあの小数部分は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 まあ、3プラスまルート3プラス1というのは、まあ、あの2と3の間に存在する実数ですからそうする と,、えー、と整数部分は2ということになりましてで、えー、とまあ小数部分はルート3プラス1マイナス2なんですけれども まあ、これをあの数をまとめてですねルート3マイナス1という形でこの小数部分を表します。でえと次のステップではその小数部分に持ってきましたこのルート3マイナス1をの分子を1にします。これは先ほどもあのから何回かやってる計算と同じように。 その逆数を分母に持つような分数の形で構成することになります。で小数部分の分子を1にした時に分母に現れてきた分数がですね今ルート 3-1 分の1だったのですが実はこれは先ほど1回計算で現れたものです。これは最初にこのルート3の小数部分を取り出してでその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 連分数近似をです、ね、展開して求めていきますと、まあ、このリュートさんがですね、えっとまあ、91から順にその数を並べていくと112121212というふうに続いていきましてこの第2項の1と第3項の2がですね、えっと、ずっとあの続いていくことになります。でえっとそこで えー、とこ の, あの連分数近似、前回もしくは連分数近似におけるあの循環節をですね、あのこちら の, あの式のように書きまして、で、その循環節の部分には、この式にありますように、循、え、環、ーまあ、節の部分に、あの上にこう、棒線を引くという形で、えーとあの、連分数の循環節を表します。ですので、まあ、今回はそのルート3を連分数近似しましたところ、えーとそのケース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 えー、と m と n と q を整数とした、えー、ときに α が q 分の m プラスマイナスルート n で表せるということが知られています。でこのような無理数は二次無理数と呼ばれておりまして、えー、とまあ整形数二次方程式の根であることが知られています。それでは今回の授業のまとめです。